これはお昼間にあった本当の出来事です自宅マンションのゴミ捨て場の燃えるゴミの中からコカ・コーラの残りを飲まれている60代くらいの男性と出会いました私はお金を持っていませんでしたがその方に1本ペットボトルの飲み物をあげようとしました しかし断られました。これが日本の現実です。どうか政府の皆様、早く動いてください。このままでは人が死んでしまいます。コロナではありません。どうかよろしくお願いいたします。